皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月14日、今月21日発売の V ジャンプ7月号に、V ロンピアスがついてくるという発表がありました。それを見て、いろんなネットショップを駆け回ったんですが、全滅でした。どこも予約させてくれません。これはもしかして、あれなんですかね絶対に許してはいけない、V ロンヘッド争奪戦の再来なんですかね そうならないように当日は本屋に駆け込むしかないってことでしょうか。変えるといいのですが、変えないとしばらく暴れてしまいそうです。V ロンヘッドの再来にだけはならないように、それが今の私の願いです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。